を迎えるところでありますけれども次は和恵さんということで和恵さんの花を添えるためにも私たち一生懸命演舞させていただきます会場の皆さんも一緒にお手拍子応援よろしくお願いします 今年もよろしくお願いします。どうも